マナーさんは思いました。お金を借りる時は返せる自分を想像してみようと、うん、なるほど未来を見据えるってことですねいかにもマネーにもマナーを「プロミス」契約内容を確認し無理のない返済プランを。 さんは学びました自分の収入と借りたい額をよく比較するべきだと<笑>なるほどバランスが大事ってことですねいかにも「マネーにもマナーをプロミス」《三井住友銀行グループ》契約内容を確認し無理のない返済プランをプロミスからお知らせですお客様がお借り入れできる総額が 最大で年収の三分の一までになりましたご相談はお気軽に三井住友銀行グループのプロミスまで今プロミスは大きく変わろうとしていますお客様に必要な情報はいち早くわかりやすく私たちがお知らせしています三井住友銀行グループのプロミスです 嬉しいですわからないこと心配なこと一つ一つしっかり話し合って私たちが一緒に解決していきますお客様一人一人に合った無理のないプランでお役に立ちたいと思っています三井住友銀行グループの「プロミス」ですわぁカッソ 点呢度都有即埋咁多点算好班门棒棒手啊有帮门卡 easy go， 一次过激速清走卡素攀返好多利息。卡素拜拜一身松晒打嚟三一九九一一九九厅下啦帮门 promise 二借二还 三井不動産サービスの質を変える窓口の在り方を変える消費者金融の未来を変えるこれからを変え る, 変えるプロミスです三井住友銀行グループの「プロミス」サービスの質を変える 窓口ののり方ををを変変変えええるるる消費者金融の未来を変えるこれからをプロミスです三井住友銀行グループの「プロミス」プロミスなら忙しいあなたでもインターネットでご返済できます窓口の在り方を変えるこれからを変える「プロミス」です三井住友銀行グループの「プロミス」 どなたにもいつでもご相談いただける身近なお客様サービスプラザを全国に展開中です窓口の在り方を変えるこれからを変える「プロミス」です三井住友銀行グループの「プロミス」これからあなたが夢に向かって失敗を恐れず挑戦できることを祈ってまず僕たちが挑戦しました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 プロミスが新しくなります何が新しくなるんだろうねうんあロゴとかどうせなら中身をもっともっと生き生きとしてそうそうもっとお客様の立場で考えるとかねあそれいいでもどうやったら始めます「プロミス」もっとサービス向上委員会あなたの今へまっすぐ「SMBC コンシューマーファイナンス」の「プロミス」 プロミスもっとサービス向上委員会もっと皆さんのために何ができるだろう何ができるのかな何ができるでしょう一日中考えたりして飽きないんですよねおー頑張れよあなたの今へまっすぐ「SMBC コンシューマーファイナンス」の「プロミス」 もっとサービス向上委員会お客様のことを考えたサービスってなんだろうもっと優しくしっかり話を聞くことそっと見守る感じ<笑>最先端なことじゃないさっきは初めてでもわかりやすいことかなさっきの初めて講座は Web で、えー、あなたの今へまっすぐ SMBC コンシューマーファイナンスのプロミス もっとサービス向上委員会お店について考えてみたんですスマホのアプリでカードのお申し込みもできるようにしてみたんですそうそう全国1000所以上のお店に「w i f i アンテナ」つけたんですよそれいいスマホのアプリも使いやすくなるしね、うん新しいことをもっとお店とスマホのいい関係ねあなたの今へまっすぐ「SMBC コンシューマーファイナンス」の「プロミス」 プロミスもっとサービス向上委員会ありがとうございます皆さんの今日にスローガンステートメント明日に未来にもっとサービス向上委員会私たちだからできることがあると信じてあなたの今へまっすぐ SMBC コンシューマーファイナンスの「プロミス」 街に看板あるあるよはいプロミスの看板新しい看板ねできたービー SMBC コンシューマーファイナンスの「プロミス」街に新しいプロミスです お客様の身近にもっと SMBC コンシューマーファイナンスのプロミス社長新人君です名前ははいいつでももっと喜ばれるような歌で感動させたい略して芋洋館ですよろしくお願いしますえよしユニット名はプロミスだ いいいすねねなんかいいよ、ね、やっぱりプロミスだプロミスです約束します一人一人の今とどうぞまっすぐ向き合いたい思いは一人一人違うかもしれないけどしっかり受け止めたい使ってくださいいいぞお客様のことを考えるその心意気やりすぎじゃないですかあいつらやっぱりプロミスだ まあ行ったなあ。一体どうしたんだ。ドラムの人が来られないって。わお、今日取らないとまずくない。叩ける人にお願いしました。すぐ来るそうです。スマホ。<笑><笑><笑>君たちやっぱりプロミスだなえ。え。で、どんな人なの。この人です。悪くない。It's、プロミス。これ、こっち、あれ。あれ プロミスは約束します。受け止めた思いに。はい、まっすぐ向き合うこと。ま、はい、っすぐ答えること、はいはい。僕たちやっぱり。プロミスだから。はい、撮るよ。はい、注目。君たちには来週。ここでライブをやってもらいます。すげえ。ただ、出番も朝五時なの。大丈夫です。二十四時間いつでもやります。二十四時間いつでも。はい。<笑><笑> 君たちやっぱりプロミスタだぞえ僕はその頃寝ていますその方がありがたいですやっぱりどうですかプロミス10年に一度いや100年に一度の逸材ですよこういうのどこでもいるでしょちょっと今何て言います今何て言いましたどこでもいるでしょうどこでもどこでも うん、ああどこでも素晴らしい君たちやっぱりプロミスバッチリだったよどこがですかいつプロミスどうしたプロミスの二人がブログ始めたんですようんこれは結婚式のお祝いえっ何ちょっとどれだけやれば気が済むのえ社長 みんなの笑顔のためにここまでやるとはあいつはやっぱりプロミスだ全国ツアーって前座ですか聞いてないですやめなさいプロミス俺たちもいつでもアンマンできます前座で成長したみんなビッグになるんだお前たち甘いんだよ前座もやったことないせいにいつでもできるだと素晴らしい え, え？君たちやっぱりプロミスだ いつでもできるかーはいついてくないプロミス今日のゲストはプロミスの二人ですよろしくお願いします新曲いいねありがとうございますまだ聞いてないけどというわけでプロミスのお二人でした、はい、はいはいはいはいところでプロミス決して1周年だそうでありがとうございます<笑>ちょっとの振りでもしっかりとリアクションあいつはあいつらやっぱりプロミスだ いいじゃないかいい曲ですねあざす 早速レコーディングだ近くのスタジオは一番近いスタジオここどうですかあれもスマホこれもスマホ何でもスマホで簡単に君こそやっぱりプラミスだ え, え似合ってるじゃないかそうですか早速レコーディング 君たちやっぱりプロミスっりをプロミス ハァ、ま、なぜ初めてってこんなに緊張するんだろうキャーお兄ちゃん初デートなんで初めてってドキドキするのかなお客様ご注文はいいねこう言ってどうもなんでしょ アプリローンお申し込みからお借り入れまでアプリで完結ご利用状況もチェックできて初めての方も安心セブン銀行 ATM から24時間いつでも OKQR、OK、コードを読み取るだけ必要なのはアプリだけ初めての方に「アプリローン」 やっぱこれだよねこれよねなぜどれも「ゼロなんだろうなぜだろうプロロミスは利息ゼロ初めてご契約される方は初回お借り入れの翌日から最大30日間「利息ゼロ」ご契約には審査がありますえ え, ー、えどうしたのあんなわけないよね カードってこんなに増えちゃうんだろうそれに比べてアプリローンはなぜカードがいらないんだろう初めての方もお申し込みご返済がアプリで OK プロミスのアプリローンえー、どうしたのどうした の, したのなぜかここにカナがかわいいなぜ驚かないなぜかななぜなんだなぜなのかしらなぜなぜハモる なぜ急いでる時に限って髪型が決まらないんだろう、えっと、決まらないなまだ遅れちゃうよちょっと待って初めての方も「プロミス」のアプリローンなら時間を気にせずお申し込みご返済二24時間 OK お待た せ, 待たせえ行こっかやっと決まったいや決まったかもだけどなぜなぜそうなるかなパッパピカ プロミス金融経済教育セミナー全国の「プロミスお客様サービスプラザが開催しています参加者はなんと75万人以上彼らが学んだのはお金の大切さだけじゃなく一人一人の未来でした「プロミス for your future これからも学ぶあなたを応援します「プロミス